平野紫耀ジャニーズとしての教示、語るも、一層深まる退場の謎。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへの平野紫耀がグループの公式ツイッターに寄せた言葉に対し、多くのファンから、ジャニーズ愛を感じるといった声が上がっている。 話題となっているのは、グループ公式ツイッターの5日付のツイート。最近フライングしてないと思って俺飛びたいって言いました。遠心力で鼻も耳も飛んで行ってもいいってくらい全力で回ったので、ただのアーティストじゃなくて、ちゃんとジャニーズというカンパニー感を出せたかなと思います。仕様、と綴られ、コンサートでメンバーたちが宙づりになって飛び回る。 フライング、シーンの写真が添えられている。これは昨年のアリーナツアーの模様を収録した DVD ブルーレイキン、グキングプリンスアリーナと22からケラメイドインケラ、22日発売に、ーなんだツイートで写真は座る部分が日本刀のデザインになった通称ソードブランコを使ったフライング演出の一幕だらだ。 フライングは、ジャニーズのステージを象徴する演出の一つ。平野の高速回転のスピードは、他のジャニーズタレントと比べても圧倒的に速いと言われ、過去の雑誌インタビューでは、毎年ジャニー、北川さんから、ユはフライングがうまい、って評価をいただいてまして、と明かしたこともあった。 平野は岸優太、神宮寺優太と共に5月22日をもってグループを脱退し、それと同時にジャニーズ事務所を退場、士は秋に退場、すると発表している。一部では、ジャニーズに対する気持ちが失われたのではないかと指摘されていたが、昨年のアリーナツアーでは、ジャニーズのお箱とも言えるフライングを自ら希望して宙を舞ったようだ。 ただのアーティストじゃなくてちゃんとジャニーズというカンパニー感を出せたという彼の言葉からはジャニーズタレントとしての教示が伺える。これに対してネット上では、潮君の心の中にはいつもジャニーさんとジャニーズへの思いがあるんだね。ぶれない強さ、令和のこの時代に誰よりもジャニーズで戦おうとしていたのは平野仕様だったよね。 ジャニーズをどんなに大切にしてきたかわかるコメントだよ。ジャニーズに所属している金プリを誇りに思っているからこその言葉といった声が寄せられ、多くのファンが平野のジャニーズ愛を感じ取ったようだ。となると、なぜ平野は愛情とリスペクトを抱いていたジャニーズ事務所を辞めなくてはならないのかという謎が深まってくる。その謎を解き明かすヒントの一つになりそうなのが、 平野がアイドルではなくアーティストという言葉を使ったことだ。平野はショーを愛したジャニーさんの魂を受け継ぎ、ステージで最高のパフォーマンスを見せたいという強い思いを持っていたと言われている。それがジャニーさんの夢でもあった世界進出という目標や平野の突出したダンスの実力へとつながっていた。 平野はアーティストとしてステージパフォーマンスのレベルを高め、国内外で認められるグループになりたいという目標があったのだろうが、ジャニーさんの成長によって新体制となったジャニーズ事務所の方針と合わなかったのかもしれない。 ちなみに、現在トップを務める藤島リー稽子社長は、ジャニーさん路線を踏襲せず、ショーよりもドラマや映画、バラエティを重視していると言われており、ここのところの退場者は、滝沢秀明氏や少年隊の錦織一和清など舞台を大事にしてきた人間に偏っているとの指摘もある。いずれにしても、今回のツイートは、退場の時期が迫る中での、ジャニーズ愛。